白い影が映っていました。こんばんは、ミワです。さっき病院に行ってきました。 レンントゲを撮ってきました白い影が映っていました<笑>ビックウエン再発ですまだひどくはなってないみたいですねひどいと影もなんかビシッと濃く出るらしいです私のは両方空洞になっている周りがもやんとちょっと熱い層ができている感じ鼻っもねなんかちょっと腫れぼったくなっててふんって鼻かみづらい感じだったんです でも、喉から降りてくる感じがあったので期待を持ってね鼻歌ね日常業務なんですけどやっぱりちょっと何になってもねいけないので早めに受診と思いましてね行ってきました食前と食後で結構ありますけどこれをちゃんと塗り続ければ大丈夫なんじゃないかなと思います でね、先生もね看護師さんも優しくて楽しかったですこれでもう大丈夫ですねきちんと私がお薬を飲めばで診察終わった後になんていうんですかね鼻用のなんかシュワッと出る新蒸気みたいな蒸気なんなんですかねこれって書いてあるんだネリブライサーが何だか分かりませんけど<笑>とにかくねあの鼻の穴に シュワーッと蒸気がね当たるやつがね気持ちよくって、ね、こうやってティッシュでこう受けてでこうやって処置してもらってたんですけどね私ちゃんと日本語わかるんですよあの鼻の近くに当ててくださいって言われましてで当ててたんですけどこれあの蒸気がね二股になってて今両鼻のんね二股になってたんですでちょっとねい入れたくなったんです<笑>ちょっと二股になってるし形もいいですし ちょっと入れたかったんですよ。で、あの、看護師さんにこれは、入れてもいいですかって聞いたら、いや、当ててくださいって言われました。多分ね、あれで、ね、ブソッと刺して、刺したら、もっと気持ちよかったんじゃないかな。もっと早くなるんじゃないかなって、ちょっと勝手に思って、あの、入れることはダメよかったんです。でもね、ネブライザーしてもらったのでね、回復に向かうんじゃないかなと。 これって回復しても治らないんですね癖になるっては聞いてたんですけどやっぱりなりますねいやー気をつけないといけないなと思いました実はね先週ねちょっぴりちょっと風邪気味かなと思って油断しましたなのでね体調管理をちゃんとしてまだまだ寒い日がね続きますけどねで最近ちょっと冬はどこへ行ったって感じですけどもとにかく体調管理には気をつけて生活したいと思いますっていう動画でした 食前、今飲んじゃおうつむらの新異性配糖う<笑>ーあーああうまくはないですわな